じゃあじゃあえー、今日はですね10月ぐらい違う11月になったんだあれ、うんうん、だから12月ぐらいに、えー、と針金をかけた黒松ですねこの黒松は、えー、高松からはるばるやってきたやつですねですゼロさんが買ってくれた木それは 何, ど何でしたっけオークションでしたっけあオークションで私が編集中に落としてくれたあ<笑> まあ、そういう木を私が針金掛けさせてもらったので、はい、今回は、まあ、時期が、えー、植え替えのシーズンとなったために、うん、ちょっと植え替えしていこうかなというふうに思います、はい、でまあもはこういうふうな木だったわけですけども、うん、この、うん、近くね二度煮る マジに虫が見えないんね。変な薬やってないよね。花粉症です。花粉症の症でなんか見えちゃって、ね。で、このサバカというかシャリの部分と、うん、この動きがですね、面白いところを探して私この辺がいいのかなというふうに思いました、うん。はい。まあ理由としてはここがまず横だと長いっていうのと、うん、少し、まあ、もう少し勢いをつけてあげた方がこの足元の動きが出てくるのかな。 そうですね、っていう中でこういう風に針金をかけてで管理もこういう風に置いてましたねはいなので面もしっかり上を向いてる状態ですけど今日はこの角度で植え替えをしていきたいと思うのでまずは鉢をちょっと探して合う青鉢を見つけてからやっていきたいと思います、はい、でまたこの土はです、ね、砂なのでこれはまあ本当に西の方特有の植え方ですよね、うん、でこれを少し ほじって、赤玉に変えていくという作業をやっていきたいと思います。八、はい、は。あ、るんですか。八はなんとなく、あ、それそ、ね、入っていたのは、これに入れば。いいのかなというふうに。少し立ってるような木ですよね、これ。うん、なので、八としては横長床は。 まあコンパクトの方があ、ね、るのかなイメージでした僕はで丸っていう面でやっぱり印象としては柔らかくなるので、はい、今 の, あの動きですとしかも黒松だから、うん、ちょっとうんどっちつかずに み, みたいに な, なりそうな気がす る, なるほどあれだとちょうどいいのかなとは思うんですけど、うん、一応丸も探してみてこれがね、まあ、ないんすよこの間見たけど。 虫見えてないです。<笑>やばいんじゃないの？ねえですよ。ねえですよ。まあできれば、うん、あの最初の正方の薄い鉢に、うんうん、入 れ, ればいいのかなっていうのね。ちょ方法はあるけど、はい、あんまりなかったと。そうですね。できればこれに入れたい。できれば入れたい。はい。 まあただちょっと角度を上げるっていうのもありますしこうなるわけなんでどうなるの こ, こうなるんですね<笑>こうなりますので こ, ななここを落とさないといけないで す, そうですねこれは抜けますか抜けます。こが一回上に帰っちゃおうかと思って<笑>取っちゃいましたじゃあまずはどのぐらいの角度で売れるかっていうのを最初に見といてですね、うん このぐらいにするんであればこうこういうこういう正方形にするわけですね。ちょっとしてよ、はいはい。そういうのをイメージして。ていきます、ね。砂は若干残した方がいいんですか。一気に変える必要はないと思います。元々の性質でこの土が合ってると思うので、うんまあ、長い間ねこの環境で生きてたわけですから、それを一気に全部変える必要はない。うん まあ何台かに分けて変えていけばいいんじゃないかなと思います、ね。はい。根の調子はどうですか。あ、い い, い, いんじゃないですかね。まあ若干黒っぽいけどただ調子はいいと思いますよ。あのやっぱり土なので根の張りとしては調子は良さそうですよ、ね。要は土？じゃ砂なので。砂だ、ねうん、潰れないので、うん、ここは こ, このぐらい。 取ってあげないといけないですよね。はい、こういうせせ正方形にしたいので。なんか見るに入りそうですよね、うん。じゃあちょっとこの辺長いやつだけ取っていきます。そ、はい、うです、ね。ここです。です重要なのは重要なポイントという、えー、西の方から来きてる砂上のやつはですね。どうでもいいハサミを買った方がいいです。根っこを切るのにじゃないと歯。 痛めてしまうんで。いやいやはい。私<笑>の僕はね、アカデミックに話すうとすると喋れなくなります。はい、言葉が出てこない。海外の方は<笑>大丈夫、言葉はいらないとコメントが来<笑> <Thank> <笑>、ね、ました。勉あ一回これぐらいにしました。うん、もう少しこの辺もね、あでやるか。 まあ、ちょっと決めて行きたいですけど、うん、まずは入れてみましょうこうか、うん、入りそうこのぐらいの角度結構でも奥にこうねいってるんだよねこれがねあ、うん、こうですね木がそれはもうこれを見せたいのでしょうがないですよね、うん、後々こう前に出てくると思いますから、うん 温泉祭りで飾るには小さいですか。いや。生徒、生徒じゃないか市 民, 市民。はい。ちょっと書いました。さて、まあこの橋で入ったので、はい、まあ一応合わせてみますかいい？他 も, ここかもでかいね。ちょっと大きいかな。合わないまず。 しこれでも落ち着きはいいよな。風景は見えるねなこの辺に。うん、あでもちょっと縮めましょう。はい。迫力出すために。迫力出したい。もう市民店に出しちゃおうかな。じゃあ。オ市民店楽しみにしてください。<笑>本名がバレます。はい、田口マ人です。<笑>もうこの場で。はい、この場ではい。 あのこの鉢高くないですか大丈夫ですかあそうか 大, 大丈夫<笑>大丈夫ですか時代は乗ってますよねそうですよね上からやったのいつ以来毎日やってるんじゃないですかコンセント動画でこの間やったりあの二回やってるよカズさん高校最近で大きい規模あそう<っ>か<笑>あれはやってるわ。 ヒノキ。ヒノキ前ってるよ。記憶がおかしくなってる。で、この木の場合だとさっき見た通り少しグらつく傾向にあるので、はい、その辺ちょっといつもよりか太い針金を使って固定していこう と, と思います。特にこういう立ち木っていうかね、分、う、身、ん、っぽいやつはしっかり止めてあげないと。 風の影響でぐらぐらぐらぐらしちゃうので、うんうん、しっかり止めてあげるのは必要かなと思いますね5月345は大盆栽祭り多分この動画上げる頃にあと2週間とかでしょ<笑> T シャツも予約受付中だまだ実物届いてないんですけど今まで買ったことある人は同じです素材はここは正面ではい 鉢がセットできました、はい、さっきこの辺りですかね、うん、少し出てたのでこの辺とあと少し黒っぽくなっているようなところはカッピーて新しい土にしていきたいなと思います、はい、カッピーて。カッ ピ, ピクカッピクっていうカッピクっていうねカッピクカッピクってあ言うこの辺りかかると合ってるね ないでしょう。しょピぴくなら知ってるよ。かっさばく。かっさクく。かっぴくいきましょう。<笑><笑>この辺の黒い土はしっかりね。落としてあげるっていうのも必要かなと。このぐらい肌だきてるのは、樹齢どのぐらいになるんですかね。どうなんでしょうね。結構ね。古そうな感じ。古いですよね。この辺の動きを見てもいいですよね。うん これがただのまっすぐでシャリがあるわけじゃないんで、ーはーはーこのこううねった中での ね, ねシャリだからやっぱり面白いですよね。キ、う、イ、ん、自体ありがとうございます。ありがとうございます。値段知らないですけど、うん、多分そんなに高くないんですよ。あのオークション出てたやつ、うん。だからそういうのでもね、こんだけ面白いのがあるんだっていう。ね。高松も行きたいなまた。いいな。 <笑>なかなかいけないね、うん、このぐらいちょっと取ってあげてですかね、はい、であげたいからちょっと待ってこっちも削ろうそうか雑ほどバツバツやらない方がいいのかなと思います、うんまあ、若干毛羽立ってるのが残るぐらい取ってあげましょう、うん、取っておきましょう根はでも結構切ってる切ったね、うん、今回は 下はちょっと洗いのを入れて、ね、で上にちょっと混ざったような、ん。こっち側を高くしたいんで。奥側して、うん。今真ん中なんですよねちょうど、うんうん。ただこの木のバランス的にもう少しこっちに寄せたいなというのがあるんで、はいはい、こっちをちょっと削って距離を短縮しようかな。 植え付けがやっぱり盆栽は基本になるんでここで魅力を半減させてしまう場合もありますしなるべくね時間はかけてただ根っこの状態もあるんで最初にあらか決めて微調整もしながら植え替えしていくといいのかなと思いますねなるほどだいぶ寄るようになりましたねいいじゃない、はい、じゃあこれで止めていきましょうか、はい、若干こっちにもう土を入れてかける方ですね、うん ちょっとふらつかないようにして止めようでも全体的に早いですよね、うん、何でも花、まあ、が咲くのも芽 が, が, が上がるのも温暖かな 気持ち細かいの見でつつきましょう。細かいのは何のために？根の張りですかね。極端に洗いだけじゃなくて、うん、隙間をちょっとだけ埋める。そうそうそう。でも入れない場合もあるでしょ？木の大きさとバランスです。逆に言うと洗い土だけだと。 乾きすぎるし、口の大きさで洗うやつだけだと、相当水やんなきゃいけないですね、うん。それが一番理想ですけどねで。さっきはどの辺を結構削ったかなっていうのを頭で想像しながら。目があるようにですね。なんかこういう木みたいに思い出がある木、いいよね。うん、ね、うん、結局盆栽ってそこなんですよ。はい、そのストーリーを つ, つけてあげる。 というか考えるのが楽しいといとうかこの木は誰が手入れをしてまあ手入れをしてたのは分からないにしてもあどういう意図があってこう曲げたんだなとかそういうのが伝わってくるわけじゃないですかそこは楽しいですよね言葉がいらないわけですからそこにそれを想像するっていうのが盆栽の楽しみかなと思いますちょっと足して小粒と大粒が。 混ざったようなちょっと飾 り, ですか飾りとは言わないんですけど銀色 の, の間に細かいのを入れてあげて極端な乾きやすさは免れるかな若干保湿性が高くなりますよねこれを置いてる環境を想像すると乾きやすすぎてもちょっとやめとこう。 量産を防ぐのかな。そ, う そ, うそう上が詰まってる方がってことかな。そうそうそうはい。ベ、えー、ビーオイルで鉢を磨いています。ひばら帽子メガネヒゲ、うん。手に持ってるのがビールだったらナけんいちだね。おつですね。おつですね。<笑><笑>っこれルービーでしょ。チンカチンカの。<笑>チンカチンカ。うん。 はいじゃあ水やりましょう。ああ気持ちいいですね。喜んでますか。ねえ<笑>感じますよね。感じますね。水抜けもいいです。水がわかるかな。ちょっといれですね。完成。完成しました。はいお疲れ様でした。 想像通りでうままく収まったのかなと思います、ね、なんか根っこの感じ見るともうちょいちっちゃくもいけそうだなって感じしますけどあまあ一旦この状態で、まあ、根っこもだいぶ落としましたし、はい、この状態で成長させて、まあ、数年後またちっちゃい鉢にいければいいのかなとまなるほど、まあ、徐々に徐々にですよね急に西の方の土から変わったわけですからまずはこの赤玉になりさせて。 でえー、培養してこの状態で根を張らしてまたちっちゃくするっていう方向があベストなんじゃないかなというに思いますので、はい、またその時までに鉢があればいいと思うしあとはもう少し薄いんだったらナンバーの8とか軽い8とかだと、えー、よりこの古さが生きてくると思うのでなるほどそういうのもいいのかなと思います。 あれはあのこういった出会いからまずストーリーがあるん、ね、そうですねでこういうねどうしたストーリーをあ飛行機待ちしてたもしかして<笑>言葉が言葉待ちでした言葉がっ て, 出てもと言葉待ちでした、はい、人とのつながりも盆栽の魅力かなと思いますんでも友盆とを大切にしてください<笑>そうですね、はい 思い出ありますから、はい、大事にしたいと思います。はい、そういう仲間を、仲間をね、含めて盆栽活動を楽しんでいただければと思います。わかりました。は い, い。この動画がよろしいと思いましたら<笑>って、ごめん。グッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。はい、ありがとうございました、はい。意外とね、世界中の皆さん、見ていただいて、ここ一週間、二週間、すごいいろんな海外の方が。 YouTube 見てますってい う, う。多分ね、10人以上来てるかもしれない。1週間で。1週間で。温泉級見てるってから、結構すごいことですよね。そうなんだ。すごくないだって。私の顔を見て。そうだね。海外の人ってことですよ、ね。そう。いつも見てるよって。10人10 人, 10人ですよ確かに考えたらすごいかもしれない。なので、引き続き頑張っていきますので、応、は、援、い、よろしくお願ていただます、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。 で、ビオです。ジョンソンエンジョンソン。は、これ誰が描いたか知ってます。雑学。ジョンソンエンジョンソン。ジョンソン<笑>って、ね、ああジョンソンと、ンンンンンンこれ、手書きじゃないじゃん、だって。山本。アザーテレスが描いてます。なんで。<笑>ちょ話せるやつ、言ってもらっていいですか。う<笑>ん。嘘、かもしれない。 誰か聞いたやさっきからもしないべよあれ。 風風かな検索じゅ条件と十分に一致する結果が見つかりました関係ないんじゃないですか全コット一応ドヤ顔してたよと、ね、僕が書きましたはいこれ